いつものご挨拶行くで、今日の笑顔は誰のため。お客さん今日の幸せは誰のため。お客さんと私たちせーの。おもろい、まるでモロだ。え、よかった、おぎにおぎにいつもこんな感じでやってますわ。まあよさ声もいろいろあるけんので、私は娼部やグループで、まあここに金張ができておくれんがおります。今日の人たちもいます。このグループがね、できて。 陽気、ね、明るくにやかにやろうっちゅうことで、ね、明るい踊りでここで盛り上がっていきたいと思いますんでほ、ね、あに踊りたい人おったらど う, どうぞどうぞ自由に入ってください細かいところは抜きやよさが多いやけねせっかくの祭りや騒いで行きましょうかほいたら行くでええかいどんどん入ってきるよさあいよいよさあとちょうだいー行くでー よいしょ はい<音楽><音楽><音楽> 皆さんのおかかげでで気持ちちよく踊るここととができましたショーフィアグループ左側共共演演っはいお客様にも私たちから大きな声で愛と感謝を込めてん。ちゃんち だだよよねーねー<笑>おめでとうございますありがとうございます